おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、いつもね、撮影とかでもお世話になっている軽商犬さんがね、オンラインショップを始めまして、そちらから商品を購入させていただきました。で、今回買ったのはこちらのね、麦と卵っていうメニューの取り寄せメニューになります。で、こちらのメニューの内容がね、麺と返しのみのシンプルなものになってまして、 あとはセリフでね、生卵とかをトッピングするメニューにはなっているんですけれども、こちらのメニューはね、以前店舗でもいただいているので、普通にそのまんま食べるのではなくて、ちょっとね、アレンジをしながら食べていきたいと思っております。それでは早速調理に移っていきます。まずはじめに、こちらのニンニクを刻んでいきたいと思います。よし。 ニンニクはちみ終わりましたいじゃあ調理をしますしますとまずかなり弱火でねオリーブオイルを入れて、まあ、にんにくを入れてこのスライスの唐辛子ですねうまみこれぐらいかなもうちょいかなこれをね弱火で香りがしっかり出るまで火を入れていきますでこれをやってる間にね逆はでも調理を進めていきます まずは、こちらにも、オリーブオイル。で、こちらではね、鶏のミンチを炒めていきたいと思います。よいしょ。もうね、多分、手で、IH だと離しちゃうとね、火がつかないんですけど、多分ね、一生抜けないと思うんですけど、フライパンをね、こう揚げて振っちゃうと思います。<笑>ここに、黒胡椒。 でございますはいまずはトッピングの鶏そぼろ完成でございますこっちッ OK かなおいい感じいい感じそしたらこちらのガーリックオイルとニンニクに唐辛子と完成いたしましたんでこちらのトッピングを使って今回は作っていきますよいしょ重たいよいしょはいはいはいはいとよいしょ 今日も、ね、ずんどうちゃんを使って麺を茹でていきますとそしたらお湯が沸くまで待機いたしますはい今ねお湯が沸けましたので早速麺を茹でていこうと思うんですけれども今回の麺ですねこんな感じでございますめっちゃあるー<笑> それで今回のメニューに関しては、何分ですよって表記がないので、ちょうどいい感じに<笑>茹でていきたいと思います。その間にだ、醤油だれ開始ですね。まあこの油も入っているんですけれども、これを先に容器に準備していきたいと思います。よし、OK かなこれで。で、えっと。そしたら麺を締めていくよーと。 流水でぬめりを取りながらねしっかりと締めていきますオッ OK かなとよし最後に盛り付けですね麺を入れて真ん中に卵をまず先に唐辛子とニンニクのトッピングを周りにさ でこの鶏ほぐしなんですけれどもこのまんまではなくてこちらのトリフォイルをあえていきたいと思います一部にざっとお熱とこれ ね, これね仕込んだ味玉があるのでこちらも投入していきたいと思います今日の下味は醤油、お水みりんバルサミコ酢で砂糖ですね いいしょはい、と完成でございます違う完成じゃないわこれだガーリックオイルをはいそしたら完全にこちらで完成でございますうまそう今回はね醤油がベースになるので和風のペペロンチーノ風の麦と卵にしてみました とというこで早速向こうで食べていきたいと思いますはいということでこっちの部屋に映ってきましたあうまそうもう食べていいでしょうかこれ我慢できない<笑>いただきますとまずは醤油だれとかあえずに麺だけで香味油がかかっちゃってるからちょっと味は違うんですけど麺だけで も ち, もちうん、めえそこのタレもね一緒になこれうん、めえいくらでも食べられるな卵を混ぜて 見てこれ い, いやー<笑>いえいえ絶対うまいなあ、えー、うまいわやった やっぱりね、構成がシンプルなんだけどこれがねまたいいわ卵をあいてるのでもしかしたらま卵のせいかもしれないんですけれども家庭ででお醤醤油油よりかは甘めの醤油ですねそれこそあの卵かけ専用醤油とかあると思うんですけどあっち系のね醤油の味がします 発色なんで約 1600g ぐらい茹で前であったんですけど多分ねこれ一瞬でなくなる<音声>で今回鷹の爪とガーリックにその香味油入れてこれね大正解だったと思うこ皆さんが想像するように結構シンプルなのでこういったね香りとか風味付けの食材を足すとかなりグンとうまみが上がりますね <笑>ちょっと自家製の味玉もふフ見えるかな今回の味玉はねこんな感じもうトロトロ大成功<笑>うんうまっ 少々待ち応援。よいしょよいしょちょっと味変アイテムに黒胡椒とレモン汁ですね持ってきましたまずこれこれ黒こしか う, まいうん黒こしょうを入れるとよりねガーリックの香りとかが際立ってペペロンチーノ感が増すうまっ<笑> 鶏ほぐしが痛いびっくりしたちょっと休憩にこちらをうん。はあ、うめえちょっと続いてレモン汁を これめっちゃ好きうまい<笑>レモンの酸味がめちゃめちゃ合うこれこれからねあの、暑くなってくる季節にかけてこういった清涼感があってっ冷たい食べ物めちゃめちゃ美味しいじゃないですか夏食いたい絶対夏お味しいもん スイカで、ね、もうガーリックレモンうまいなこれうまい。 な, くなっちゃうなもったいないなもったいないっていう か, うか悲しいもう麺がなくなってしまった<笑><笑>そしたら最後の具材<笑>味玉でございます そうさまでしたはいいてことで今ね京商店さんの麦と卵食べ終わりましたあー大満足めっちゃうまかったこちらのメニューはね冷やし系の混ぜそばになるのでこれからもね暑い季節にはぴったりですし シンプルだからこそいろんなアレンジができるかと思いますので皆さんもね好きないようにアレンジを楽しんであなただけの麦と卵を作ってくださいまたねこちらの購入セットについては概要欄にも記載がございますのでそちらも併せてご確認くださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね